あっじゃあ女性あちらって言われ 美味しい日本留学生ってか<音楽>いい生て小籠包がここです。ね。のののススーーププ小籠包と、にらにらの黄色っってなんだっけ 啊大家大家。<笑> 豆浆都溜嘞，豆浆上个豆浆有咸 的, 有咸的失败了阿麦天的阿麦，失败阿迈失败败。我早上吃过你有吃过啊所以今天有吃过所 以, 所以豆浆最过今天有吃吗早上的时候要吃早上吃的早上吃鲜豆浆所以不用吃鲜现在 要, 要吃天 的, 要甜的好好豆浆 好, 好, 好早上有三的。<笑> 用完了不要用飞那要问的 好, 不好要问的是不是熱的有这个有这个啊三个然后小笼包要哪一个小笼包 啊, 啊, 啊, 啊, 啊, 啊一般的怎麼 有, 有什么有有四西三包好不好一个一个先给他一种一种<笑>一种一种那要照相还有那个水饺一个水饺你要先一个三十块一个真的啊先睡一个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 妈妈慢慢给她照相给照相他要做炉告食有什一下告要好他好好面好好好好好好好好好好好好好好好好好他好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 あ、私の学姐。学姐。うん、他们年纪比较大。年紀比較大的不用讲。<笑>どういう関係<笑>って言われて、先輩って言ったら、あ、そうなんだ。<笑>若く見える。それか僕が年上に見られたのかな<笑>。あったかい甘い。あったかい甘いです。あったかい辛い甘い。あったかい辛い。<笑> ああ、さっきのところ甘いわ。うまい。あ、ここうまい。ハツーハフーええー、なんかちょっとパイっぽい感じ。卵が入ってて。オーナーいわく、人生で一番うまいって言ってました。<笑>家、家の近くにあるからだ。<笑>豆乳って、最高これ。おいしい。 美味しいここの馬健、ま、確かにか卵大事っぽいね確かにこれ卵なかったらちょっとパサパサな、ねうん、日本人はあんま好きじゃない良、うんはい、かった お腹が空いた時にった<笑><笑>もはや一個こうお土産にかえ買って帰りたくない感じです、うん、美味しい美味し い, い, しいすごい本当にテレビの下みたい<笑>アイラブ台湾で<笑>取材行きましたじゃあこれも温かい歌期待してます熱い熱いあと生姜これクやばいっすね多分 やばいよね。あの、ツアーってやつですよね、ツアー。っ破って。うわ、これだこれだこれだこれだ。れだーああ、出てくる。<笑>ああ、出てくる。<笑>出てくるけども。どうやったらやる。ふふふふして、ガツっと、お、どうぞ。えー、うわ。 どうぞこの笑 顔, こ の, 笑顔このために今までこう違うやつをずっと食べさせてきたのに作戦勝ち。<笑> 最初これ食べたら、たぶんここら辺何も思わないから、<笑>ああ普通の餃子だねみたいな。確かに確かにそうね美味しい美味しいめめっっちゃライチャーミルクティーええっとと、ね、<笑>めんめんよみーちゃん米<笑>あー 米, 米, 米 米, 米ああ<音声>日本語で書い鮮って言われましたメニュー全部ビッグインシェアうん、まあ 或者好的。好的。米的 milk,、oh. yeah, yeah. 因为他们的英文是 licemilk 然后日文也是莱莱。嗯。莱莱莱莱。他们没有 l k 所以皮子看不懂。他们现在前前有一个莱莱莱莱。莱莱,莱莱,莱、uh,。莱莱莱莱莱莱莱。莱莱,莱莱,莱。莱莱莱莱莱莱。莱莱莱莱。莱莱莱莱。莱莱 e 莱。莱莱莱莱莱 e 莱莱莱莱莱莱莱莱 あーなるほどなん か, か, か, かな本でおすすめ人気ヘチマエビ黒鶏黄色黄色ゼカス10だうまっ小籠包と身購入でいいですね結論 あの、小籠包、こうしたとこ写真撮りますよ。絶対動画用に撮っておしいだけなの。やべえな。よし、最後の乾杯。さすがに食べないと申し訳ない。い食レポって大変ですよね。いただきます。 啊美味しい嗯好吃嗎這好吃好吃这是我们的烧麦、oh. 因为今天你们点太过了没办法再放饭要不然这个样子嗯好吃嗯烫啊对对对对对对对对对对对对对对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 OK, 好啊了三十年三十年哦好啊谢谢里面有名片吗有送啊好啊谢谢那我上餐以后再告诉你。我好了拜拜拜拜谢谢谢谢啊谢谢。美味した。美味。